はい、えー、皆さん、こんにちは。そして初めまして、シビックテック埼玉の桑原静香と申します。ありがとうございます。<笑>今日はあのーあ、これ用意してないので、ちょっとおじさんへの愛について、えー、語りたいと思っております。 えー、私本業がですねシニア の, あの就労とか学習の場とかそういうのをあの作る仕事をしておりましてでこういう仕事をもう10年ぐらいやってるんですがどういう瞬間が一番こう胸が熱くなるかというとですね例えばさいたま市にそのシニアユニバーシティって1年間まあ学校みたいに60歳以上 の, あの男性女性が通える学習の場っていうのがあるんですけど大体最初はおじさんたちこうやって。 腕組んんでで誰とも話さないんですよでお弁当をみんながワイワイしてる時もちょっと文庫本読んでたりするんですけどでそれがなんとなくそのうち巻き込まれてそれハイキングクラブができたとかウォーキングクラブができたっていうとちょっと俺もそこ行ったことあるよみたいなをこを本読みながら行ったりとかでそのうちだんだん巻き込まれてなんかいつの間にかそのコース作りをちょっと手伝ったりとかで次の年にはなぜか部長になっていたりとか。 そうするとやっぱりすごく顔がこうですねだんだんむすっとしてた顔がだんだん笑顔になってきてそういうのを見てると私はものすごくキュンとするんですねおじさん入学の時はあんなにむすっとしてたのに最後にはね女性陣に巻き込まれてああこういう顔になったんだなっていう。 で、なんかそうい う, こういくつになってもなんかこう前向きになれるというか良い方向にこう舵が切れるみたいななんかそういう瞬間を少しでも多く作りたいと思っていてでそののきっっかけって結構んででもいいんですよ。あの本当にそういう、ね、シニアユニバーシティとか学習の場でもいいしもうちょっとした、ね、犬の散歩の挨拶でもいいし何でもきっかけってよくてでその後につながっていくっていうのがあってですね。 というわけでシビックテック埼玉でですね昨年その定年退職後、まあ、地域に、えー、今ね6人に1人男性の6人に1人が引きこもりと言われています家から全く出ないで6人に1人が入っていな く, 人に入っ て, いなくてもあの本当に地域の中で何もしないとか奥さんの後をついてちょっと買い物に行くとかそういう人が多くてですねでそんな人たたちのために、その何でもいいから 第一歩を踏み出すきっかけを作りたいなということ で, です、ね、今、太田さんがあの作ったサービスのハガキを持って配っていますけれども、はい、定年退職後のシニアが自分がどんなものが向いているかとかです、ね、自分はどんな性格なのかみたいなのをちょっと占うような占いみたいな診断ツールというのを作りました。でそれを診断していくと あの埼玉市のいろんな相談窓口とかいろんな情報にあのつなぐことができたりしますで去年は昨年度はまだ作ったばっかりなのでちょっと今年はもっといろんなシニアの人たちの声を集めながらどんどんブラッシュアップしてですねこう自分のキュンキュンポイントみたいなのをもっと増やしていきたいと思っておりますので、えー、よろしくお願いいたしますあとまあ皆さんは まだお若いのでちょっと親とかね。そういう方にもあのやってもらえると嬉しいです。はい、以上になります。ありがとうございます。